平が新たな匂わせをしたとして、再び平野のファンが荒れている。平は今月19日、自身のインスタグラムに、あ、黒髪にしました。久々の黒、落ち着きますな。気持ち的に、と、髪の毛の色を黒に染めたことを報告。 ドラマや映画の撮影のためと思われるが、実は平野も2日前に出席した清涼飲料水マッチの CM 発表会で久しぶりの黒髪を披露していた。同時期にお揃いの髪色をアピールするとは匂わせだとして平野インスタコメント欄は平野ファンと思われる人のバッシングで埋め尽くされている。 ちなみに、ヒラが主演するドラマ、音像誌ボーイズ、アバマトブ、が今月28日からスタートするため、出演者らが20日に公開インスタライブリブを配信。ヒラは理想の異性のタイプとして、男気ですね。リードしてほしいタイプなので、困っている時に、すっと助けて守ってくれる、と話していったが、平野はメディアでよく、人を守りたいという思いが強い、と語っている。 この4月、平野の交際を案に否定するような発言から平野と平野交際疑惑は収束の兆しを見せていたが、再燃することとなったようだ。平野潮の指輪で騒ぎすぎな。2ファン感激も、平野潮と平良優奈は映画、ハニーでの共演以降、たびたび交際を匂わせているとして、平野のファンから注視されているが、 今年に入ってから最も話題になったのは平野のペアリング疑惑だ。今月3日、朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系に出演したキンプリは、新曲君を待っているを披露。その際、平野は右手の薬指にはめた指輪を不自然に隠す動きをしており、ファンの間で平との、婚約指輪、ペアリング、という疑惑が浮上したのだ。しかし、 平野は8日のジョニースウェブの会員制ブログ、ダイヤリーキングプリンス DKPO の中で、みんな3日のジップ。見てれくれてありがとう。一つだけ言っていい指輪で騒ぎすぎな。と、婚約指輪ペアリング説を否定。 平野によると、指輪は映画撮影の空き時間にマネージャーと会に行ったもので、右手の薬指にはめていた理由は占い師に勧められたからだという。なお、指輪を隠す動作についての言及はなかったが、従前、隠しているように見えただけなのだろう。平野は、全然ソロプレイヤーだから、とも綴っており、ソロプレイヤーイコール彼女がいない。 と解釈したファンからは安堵と感激の声が聞こえた。平野市洋もアイドルとしての自分と本来の姿で葛藤かまた、前でマッチの CM 発表会に出席した際には、高校時代にやり残したこととして平野はデートと回答。高校1年生からジャニーズ事務所に入所したため、人生で一度もデートをしたことがないと語ったのだった。 これには、さすがにファンからも、絶対嘘、というツッコミが殺到したが、嘘であったとしても、恋人の気配を消そうとする言動に喜ぶファンは少なくない。疑似恋愛を提供するアイドルとして、せめて公には恋人の存在や恋愛経験は隠してほしい、という切ないファン心理なのだろう。 恋人がいないことをアピールする平野だが、20代前半のジャニーズアイドルとしては珍しく、20代で結婚したい、やるべく早く結婚したい、など結婚願望が強いことをたびたびメディアで公表してきた。 平野は昨年10月に放送されたドキュメント番組ライドオンタイムフジテレビ系の中で自分はアイドルに向いていない男らしい人に憧れているととろしておりアイドルとしての自分と葛藤している可能性もあるさて平との交際については全て噂の息を出ず互いの室内の写真やアイテム発言に数々の一致点があるとしても 彼らがわざわざ公表しているわけでもない。一気自由してしまうファンの気持ちもわからなくはなく、アイドルに向いていない、と自己分析する平野がいつ芸能界を去るかもしれないという懸念もファンの不安につながっているかもしれない。そうは言っても、天下のジャニーズが一推しするアイドルグループキンプリ。そのセンターに抜擢され、され続けている平野が、 唐突にアイドルを辞めることは考えづらく、ましてや結婚という選択をする時期でもないだろう。30代になってもアイドルを続けファンに夢を見せている多くの先輩グループもいる。平野自身もこの一年で覚悟を固めているのではないか。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。